フォトンフィールズ来ましたあどうも宝箱いただきます回復1回分ゲットナースが来てるメがネくなれるよ なんで注射器と止血剤ついてるのいらないのかいありがとう思っといて3段階回復は、いろんな意味でヤバそうチェイストるね 電話するのエースが助けに行ってくれそうだね破滅ありナイス救助セルフケア持ってないのかなケイト治療しに来たよあルイン だから狙われてたのかケイトありがとうよしガンガン回そう僕の有能の照明使ってー助けてくれたね また仲間をアイテムで釣ってる助けに行ってこようかな近くにはいないね戻ってきちゃった 危ないからもうちょっと隅っこ行こうあの3段階回復きっと使ってる急げ急げ急げ 帰えてきたねこれつけたら助けに行こう飛んできたーもう一人を追いに行ったかな二人で回復しよう はもうラストだったかなあとちょっとで通電できるよノーワンありませんように。 今のうちに逃げよう僕がゲート開けなきゃ一応ゲートは寸止めしとこエースなんも持ってない僕のショボきっとあげるよ本当にかっぽ見た目は一緒だよネ合わん2回目かな まだー。言うよねえす。うわあ壁できない。持ち上げないでーいい<音>。待てよ。今ここで僕が出てしまうと。 ネアが一番近いフックに釣られてしまう。猶予持ってるエースがフック付近にいるから、僕がここでやられて釣られて、近カバのフックを埋めれば、ギリギリネアが、もがきで逃げれるかも。その後ぐらいにエースが、猶予で助けてくれれば。僕の方がゲートに近いから釣るよね。 やっぱりゲートには間に合わないかおお、ストライクだエースありがとう3人で脱出だー